フトンフィールズきました今回はカチューシャミンが3人と木村ゆえが1人キラーは鬼で破滅ありですね心音が近くなってるわバレちゃいました他の人狙いに行ったみたい とりあえず治療したいわ。救急キットじゃなかった。仲間が救助してくれましたね。治療するわ。お願いします。 全員集まりまりしたねあ、ごめんなさい。みんなごめんなさい。結局キラー来なかったです。来ましたね。 私の方に来そうですねターゲットになりました 見失ってくれてますバレちゃいましたごめんなさい横通っちゃいました やっぱり破滅見つからないですみんな発電機回してくれてる私が救助しに行かなきゃあ、行けなくなりました ノーワンがないといいんですけど。ゆいちゃんありがとう。きっと出てきてください。ハズれでした。プレハブの前にハッチありますね。あの子逃げられますかね まずいです。早く治療しなきゃ。ああ、よかった。治療お願いします。ありがとうございます。今助けに行くから、待っててください。最後だし近くで貼ってますね。月ができたら助けに行きましょう。 いますよユイちゃん私がユイヨ肉壁するから逃げてありがとうダメでした 中間さん、帰っちゃいました。まだ負傷してないし、きっと下でなんとかならないですかね。すぐ見つかっちゃいました。 いたないし肉壁できないから逃げられないですね負傷してなければ突っ込めるんですけどゆいちゃんごめんなさい